Thank、you バイイおめでとうメがきた ん, だ、うん。 すげえんねん詰めてないよほっとかってななあさでたゃあ愛じゃないね、ことや ら, っゃらなかさ、うん、覚えへんほうがいいことやん、ね。<笑><笑> <笑>だけど、自分が、あ、まあ、父さんはこ、この焼き茄子とか好きかなと思って。<笑>煮物と、ようん、さん作ってくれて、ありがとうね。おお、大変やな、本当に。やっぱり焼き茄子。じゃ、これ。え、あ。美味しいっすよね、うん。姉ちゃん、何時ぐらいになるの。一時すぎるって言ってたな。いただきまーす。めっちゃ美味しい。うん、ああ、うん。その代りやすい。 う ん, 弟<笑>おしだいこんといかたいたうんなうん、イしにてるふっくらしてるように見えるこれ お魚いやっこっらしてるように見えるよ、うんうでもこっちの方が見える同じちゃうのこれ同じやけど角度が違う肉を強調したいんだこっちの方がいいと思うけど全体的な目に出たことうん今は女の子もありな浮気する時代、うん、斎藤さんの友達みんな浮気してるってえってたえ私にな いいななとと思っったら、じっと見つめないね、うん、<笑>でも斎藤さんは面倒見がいいからな。ーの<音声><音声>行ってましたやから。パンってた 雨の日とか、くるくるくるってなって室ロツヨに見えてる、ね。うん、<笑>もうちょとツさ、あのパワ整ってるやん。あの人の良さそうな声ね。左側になるの。<笑>ずっとなってんね。でもお父さん家でもそうやね。私が食べさせてないみたいやんっていうぐらいになるね。<笑> 幸せ か, なんかお若いもゃいいやんかおいいしそうな色で。うん<笑><笑> 桜、うん、は中にぼたぼた落ちひねすべきだなちょっと欲しい日本牛内コロナうんあ。それはそうやわ今は浮いたあかんダサいとかかっこいいと か, か, か, かどうでもいい日本当時になったらどうでもええんねわたべになられへんね、そんなこと言うとわたべにはなりたくないわなわたべって俺知らんもんこの三年ぐらいだったら言ったら見てないもんりょうつかんきちがやりだしたら見る 食べたくない食べ物が目の前なにで、んねなんか知らんかったらお母さんの方向いてお母さん料理おいしいわって言って<笑>心にもな い, ない食べるんかなっその ま, まんねたい。ちょっとそういう今だってすごくないこういう容量のも置いておいてくださいいやいやいやお洗いもあるやんややるタイプわあすごいなしかったですしろーさもらったらありがとうお前やなお父さんお父さんはいありがとうございますツマンどうしてます <笑> バ, イおやすみうバイババイ。